のシャンプーをしますまずはじめに医療用ウィッグを片手で持ちラ場で刃先を寝かせずに優しく溶かしますこの時に必ず内側の一番痛む部分この襟足の部分をよく絡みをほぐしてくださいねもしこのように少し絡んでいるような場合には 艶出しのスプレーなどをさっとかけて一度きちんと整えてからシャンプーをするようにしましょうさあシャンプーをいたします4 0度ぐらいのぬるま湯にシャンプー液をつくります このようにシャンプー液を作りますきれいに溶かし上げた医療用イッグを静かにシャンプー液の中に浸しますこの時に絡んでも慌てずに作業を行ってくださいまあいいよね 一度引き上げてさっとくしを入れてみてくださいきちんと溶かした後なのでサラサラときれいに溶かし上がりますあまりこの時に無理やりにギュウギュウ溶かすことはおすすめできませんこのような状態でもう十分に汚れが取れていますもし夏などで汗をかいていてる場合には、 軽くネット部分を裏返して洗うことも大切ですその後シャワーを内側ネットからよくかけてすすぎ洗いをしますこの時にお湯は必ず上から下にかかるようにしてくださいこういうふうにしないで 上から下にかけてあげてください。髪の毛も一緒に流してしまいますので、ネット部分をよくすすぐことが大切です。よくすすぎが終わりましたら、次はトリートメント液を作ります。トリートメント液も同じようにぬるま湯で溶かしておきます。 よく溶か し, 溶かしたトトトリートメント液に医療用ウィッグを漬け込みますこの時によく皆さん数分間漬け込むようにと言われていますができればそれはやめましょうネット部分が緩んでしまって髪が抜けてしまう恐れがありますこれで十分ですこのまますすぎは行いません 少しこのトリートメント液によってぬるっとするぐらいで終了します乾いた時にちょうどいい仕上がりになりますので必ずここですすぎをしないでこのまま仕上げてください次にタオルでタオルドライをしますこのように持ってポンポンと軽く叩く程度で 構いませんそうしましたら手で片手に持ちましてまた先ほどの最初のように上から下に粗場を立てて溶かしてください先ほどトリートメント液をつけておきましたのでスルスルと溶けるはずですその時に少し絡まりがあるような時には もう一度トリートメント液を直につけてその場所につけてこの髪の毛につけてサランラップなどに包んでおくといいと思いますトリートメント液の原液を手に持って揉み込みますサランラップに包みますネットにつかない状態でサランラップに包み このまま2、3分放置するか、時間があれば10分程度、加温するのもいいと思いますので、お風呂の蓋の上などに、温かいところに少し置いといてみてください。それから、さっとゆすぎます。傷んでいるところだけで十分かと思います。これで終了です。先ほどのように同じようにタオルドライをし、形をある程度整えて、ウィッグハンガーに。 ます